皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、柚木ゆかりでお届けしています。11月9日、せっかく大富豪の銃弾になったので、銃弾戦の空気を味わってみました。結果的に、手痛い洗礼を受けることになりました。やはりここは、絶対に4位になってはいけない修羅場なので、戦い方が今までと違いました。つまり、大富豪 VS その他3人という構図ではなく、大貧民 VS その他3人というのが正しい形でした。 頭では分かっていたつもりでしたが、認識が甘かったです。4位候補が何か仕掛けてくるのを、そのほか3人が結託して、全力で潰しに来る戦場でした。チームクエストの大成功挑戦ですが、職人練習場でやるのがいいということを知りました。職人練習場の大成功も、カウント対象になるようです。と言っても、私は壺錬金職人なので、ツボを回すしかありません。 しかも、壺錬レンキンの場合、通常状態では、どうやっても大成功確率が 30% までしか上がりません。黄色のフィーバーが出るのを祈るくらいしかできません。ですので、他の職人さんたちに頑張ってもらうのが最適戦術です。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。